響き合いたい響き青でーす。イエーイイエーイ青ちゃんようこそ。お邪魔します。ーあなたの心にいるハートコンパイルハートもう公式と言っても過言ではないいろはトでーす。イエーイ イ, エー イ, イ, エーイい や, いや公式じゃないの毎回気になってる。<笑>いやでもこれはもう実質公式。うん、なるほど確かにそうなのそしてねそして ね, してね私青、うん、ちゃんと会えたら、うん、やりたいことが。 なんですか実は、うん、イルハート、うん、キャッチコピーみたいなやつが、うんうん、あなたの心にっていうのがあるんですけど、うんうん、あおちゃんも、うん、お揃いみたいなやつあるじゃないですかありますねそれをやりたくて一緒に、うん、おおいいね そ, そうだから、うん、イルハートが、うん、あなたの心にまで言うから、うん、そのあとをあおちゃんに引きついてもらいたいんですよなるほど 心に出たらあなたの心にすまあつまわせてっていうことも、ね、そううころねたいんです。分かった。よし。えじゃあその後との<笑>チュッチュッチュッチュッマイダーリンってとこ一緒にやろう。やるー。よしいきますよ。うん、<笑>あなたの心につまわせて<笑>チュッチュッチュッチ ュ, ッチュッ<笑>マイダーリン。<笑>もう達成感すごい達成感。うるさー<笑> ですね。あ、は、お、い、ちゃんに来てもらったリーグは、はい、のね、一緒にやりたいゲームがあるんですよ。なるほど。はい、いやなんかもう完全に今日のこの話の流れ、あおわかりました。わかんないよ。わ、ね、かりました。<笑>はいあお一緒にゲームやりたい。いやー、はい、本当に、うん、いやーすごいなんかなんか、うんうん、あれなんですよ。なんだいなんだいについに。 10年うんあのですねー、うん、イハーついにはい先日誕生日を迎えたんですけれども、ね、めんありがとうありがとうあのね、うん、なんとなんと、うん、今回 v、うん、v v t u n のへの、うん、登場が決定したと、うん、正式にお知らせが届きます、えー、やったーやった ー, やったーいやちょっと待って決まるの遅くないえあ、結構前から聞いてたあのとでいると思ってた<笑> しすごい言うって喜んでたときに、えっ、何どう、どういっちゃったのと思って。<笑>それさあ、うん、私も思った、うん。そうだよね。いや、ネプちゃんの次ぐらいに出すべきではって思った。いや、思った。思った。なんなら、同時でもいいんじゃない、うん、って思った。<笑>ね、本当に、そう、えどうしてなの。なんか、うん、何、こう弱みでも握られてるの。いや、わからない<笑>私もわか。 <笑>どうしてか分からなかったけど<笑>でもね、うん、あのちょっと前に、うん、あの公式さんにね、うん、VTuber に出せっていうビデオメッセージをね送ったんですけど、うんうん、それの効果があったようでちょっとね今回出してもらえることになりましてそれで出してもだったらもうもっとなんかもっとさこう非公式キャラクターだけど頑張ってますってところを評価してほしくない<笑> そ, うなんだよ、ね、そうだだよよねね<笑> まあまあまあまあま あ,、まあまあまあ、なかなかななるほどなるほど割とおせおせであの落とせるタイプのちょろい感じだったあの分 か, かったから次からガンガンにちょっと そ, う そ, うそう次からガンガンにってて怒られるかな怒 ら, れる<笑>怒られるかな<笑>怒られるからなんでだろうななんで出してもらえないんだろう<笑>私さ<なあ><笑>、はい、まあまあまあまあまあまあまあ、まあねうん、はいで今日はですね、うん、その効果もありましてね、はい、実際にプレイをしてみてほしいですっていう依頼がねある、えー、んですよ、えー 華麗なる手のひら返しいやこれはくるくるじゃん、うん、公式ですよねいや確かにこれは<笑>確かになんでなんちょっと詰まったの<笑><いや><笑>なんかなんで公式じゃないんだろうがかわい<笑>すぎてさ<笑>いやまあ確かに<笑>うんうんなんかちょっとすごい嫌な予感がするしないよ<笑> な, <笑>ないしないないしないるないしないない私はピュアなので信じてるい<笑>っかいしな、はいしないしないしないしないしないいい 早速プレイもしていきたいと思うんですけれどもはいいやまあね、みんなも結構どういうゲームかなって気になってると思うので、うんうん、早速やっていきたいと思うんですけれどもはいそれでは、あおちゃんはいお願いしますえ、ちょっと待って待って青がやるのいやなんかさ、うん、依頼が来た時にね、うん、なんか、イルハートさんがプレイするとゲームとして成り立ちそうにないのでみたいなことを言われて、うん、えぇ、ー、な、えー、<笑><笑>の信用もないんだね<笑>どういうことなの、まあ分かんない だけどなんか、うん、なんか今はね、まあ、うん、いいよゲームに出してくれるって言うから、うん、まあ、それぐらいは許してあげようかなって思ってちょろくないいいよ、<笑>えーまあで出れることが決まってしまえばっからそっかそっかそそ、確かにそうそう確かにっうことで ね, ね、うん、さあ今日はアオちゃんにプレイを、うん、お願いしたいと思いますはいいやー、不安だ な, <笑>なー大丈夫かなじゃあまあやっていきたいと思い ま, すいまーすいぇーい NOW ROADING それでは早速プレイしていきましょう。はい、おうちゃんよろしくお願いします。はーい、任せてくださーい。はい、はい、スタート画面めっちゃ可愛 い, い。可愛 い, い。V してる V。V 本当だ。え、可愛 い, い。じゃあ始めていきたいと思います。はーい。ニューゲーム。二千二十年電脳世界バーチャル ラ, ランド。アンチを進め。お、え、この星のコンテンツを残さず。 消滅させるのだめちゃめちゃ恐ろしいこと言ってるよおわんだルおわんだ る, <笑>わんだる<笑>かわいいヘロヘロヘロヘロめっちゃかわいいな え, るえ右のやつ何右のやつ何、えー うわあ惑星エもっ オわコンかやばいななんて恐ろしい響きなんでしょう恐ろしすぎる お, おかわいいなんかえっきて。いや怖すぎ る, 怖いる<笑>たくさんのアンチは怖すぎるよ<笑>ここ怖いこと言ってるよ、うん、いやすべてのコンテンツを踏みにじり、うん、燃やし尽くす恐ろしい なんかねイルハート個人的にねンン、うん、この子なんか配色に親近感あるつつあ確かにコンテンカラー<笑>また一つと消えていくでも超嫌なこと言ってるアンチがコンテンツを消す世界弱すぎる<笑>えそう頑張ってよコンテンツ力想像は大地を生み、うん、感動の涙はその地を潤す大地に根差した愛情は 雨となり、花となりうん、ほやがて世界を支える、繁栄の大樹となるほほ力を、借りるしかありません貸してあげましょう任せてくれよ<笑>これ青たちのこといいのかな分かんない、ね。乗<笑>、ね、っちゃったけど乗っちゃった、<笑>すぐ乗っちゃう 文明レベルが近時地を示す候補を優先やばいわかんない。やばい難し い, 難しいこと言ってよ。うん、文明が、金、金術値を、あのー、なんちゃら、想像の魂。の魂感<笑><人が><笑>ここはわかるよ。うん、これは理解できる。ンンれるこれもわかる。うん、わかるわかるわかる。と呼ぶべきものが青のと私たちですかす。<笑>これは青たちのことですね。見つけた どどどううううももももっいいいいいいましたすンチャンネル登録おお<笑>お願を<笑>を忘れないいいいい、VTuber、の鏡でエエエモいエモモ救っていきたい<笑>おーおーここでタイトルに。 かわいいかわいい い, た、えー、あかわいいかわいい、えーたへあ、かわいいスインテールは正義えー、かわいいうわ、ん アイドルじゃみいい心がわのほど、これが操作方法ですね右ううん。が 射撃で射撃… L2 が中止モード、うん、うんで、えー、R1 がと丸三角四角がスキルハ、うんル、う、ド、ん、な, なるほどなるほどなるほどうんうん… お, お攻撃しないと破壊できないボックスがありますなるほど、うん、うん…壊しましょうはい、えー、おーびっくりボックやったおなんだお 何るわ。なんだだ。あ、怖いことはアンチってやつか。<笑>すごい過激んかたったなんかいったなんかいたの今私の活躍った今、ね。ポジティブポジティブ っッな。ピワン ぼっちの黒髪はぼっちのノワールか顔やめてあげてよなんだよだ誰がもうやめてあげてよーゆべは眠れなかったんだってな、ね、怖くないこのアンチめちゃっめちゃつひたり付いてるじゃん確かになになにこれもアンチなの本当に裏が特定してるタイプのうんほだよ怖すぎる<笑>え そっちのブランは小説を書いているよようだがいやめでうて多分ちゃんのことがわからないよ。いやも う, <笑>うに何も言うことなかったんかつ か, のかでのわけい。うんえーえー ええー、感じ悪い、ね確じ悪。確かに感じは悪かった。いや、怒りすぎでしょ。<笑>ちょっ怒りすぎだ。久しぶりに、いや、この方に関しては特に怒り、怒りなくてなかった気がしたあ、うんほうほうおあ。え、待って、こいつさ、横から見ると笑ったじゃない。え、地元のなんか草減りきら な, んなんかったの。<笑>草じゃん。草じゃん。草。 めっちゃクソ生いてんじゃんクソウソヘッジ<笑>え、こいつ好きこいつ可愛 い, い, いペットにしたいあ<笑>え、めっちゃ笑ってんじゃんこいつめっちゃ笑ってるじゃ ん, 笑 い, ん笑いすぎて涙止まりませんわみたいなやつでしょ。え、<笑><笑>最高じゃんかわいお豆腐豆腐ーむ、む、むくっきんしちゃうむ、むくっきんあははは ね、<笑>名前えよなまネーミングセンスよ<音声>おっえっジジクラクー取れおプあどうしたどうしたやった出られないのあ草、くまたく生えてるっ、ま、た, 草生えたうわーでっかいダンボールうわーあーあーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ワンタマーわ 頭のとこにゴ ー, だにおおーんあらちいたのあれ ヒロインのふくまわされ方じゃないな WHA- <laughs> わわわわわ私は。あれ、え、え、何四角くなっちゃったんですか?。何 何, 何, 何, 何これ待って。あそこに気配があるわ。あ。特定、特定。特定。いるから。特 定, <笑>特定されてるよ。<笑>やめてください。<笑>え、何どう、どうなっちゃったの今の。ううえ、何?<笑>う。 四角くなっちゃったけど四角くなったからよりもうなんか変な<笑>変なのがいたことが怖いヨヨヨタちゃんは僕の胸見てる奴がいたいいや 特, 定 特, 定特定、特定されちゃってたけど<笑>大丈夫やめてくださいどういうこと<笑>え、うん、っていうかさ、うん、これ、あれではあのさ、うん、イルフート出演おめでとう。登場おめでとうー的に見せつつさ、うんうん、あの、戸場奇跡アピールではなかったあ、うん、完全に な, な, な、な、えん、な うんなんでメインヒロインのはずではうんそうだよね四角くなっちゃって、うん、もう奇跡ちゃんは、うん、じゃあ私行くねってい っ, っちゃったしいやいやなん か, <笑>やなんかとんでもねえぶっ飛び方してたんだけどなにえ、うん、な, なんだそれ<笑>え何やの飛び方待え死んだ死んだのどうしちゃったのイルハート死んだそんなそんな感じあるね、うん、なんでなんで四角くされちゃってたもんねとりあえずなん で, なん で, なん で, なんで なんてなんてえいやんやい や, いやなんだろうねえどうしてそこまで虐いげられた扱いをされているの知らねえ私が知りたいしいおいしいよもうここまでぎったんぎったんにされてるならい や, いやだよイルハートも戦いたいのよ確かにそうだよね<笑>完全にあのー、かませ犬的な感じだったよねい や, い や, やられて<笑>いやなんかさ、うん、でもね、うん、そのボイズの収録の時と、うんうん 聞いてる内容全然違うの え, え、全然違うのう。なんかね。その台本にはなんか逃げる時間を稼ぐかっこいい。メインヒロインのシーンなんで超真面目にお願いします。みたいなことをさ書いてあったの？はあ、どこへ？次にメインか ら, からかヒロインいるからかもしれない。今, 今から帰ってくるの、うん、え、ちょっと信じられないんだけど、ど、うん、ういうこと？うん、いや。でもすごい。でも面白かったから多分これから。 まだ多分そのかっこいいシーン残ってるんだよ、うんうん、<笑>そうだと信じてるからなーふざけろーしげいでもどうなっちゃったのあの四角の箱になっちゃってう、えーん、えーえー、ーと四角がなった上に特定されてた<笑>いや本当に踏んなり蹴ったりどころじゃなかったよ<笑>飛ばされ特定されぶっ飛ばされみたいな炎<笑>上だったよ完全にふざけんなよふざ<笑><笑><笑>すごい 面白いからなんかい一回。<笑>やだやだやだやだー。まあまあでもこうねこの続きはみなさんに助けてもらいましょう。だって四角くなっちゃってるしね。ねな な, な, んなんなんなのあの四角死んだの。いやいややっとやっと。ここまでやってきてやーっと出てきたと思ったらそうだよね。そうですかでも騙されてさ逆に考えよう。一番最初に出てきたんだよ。ほらや。 いやそうだよそうだ よ, そ う, だよ<笑>そうそうそういやでもここでしかもこのゲームの宣伝をすごくすると、うん、もしかしたら、うん、生き返るルートが作ってもらえるかもしれないじゃんあなるほどさあ宣伝していきましょう<咳><咳>皆さんあなたの心にイルハートイルハートでーすえっとですね、<笑>私これからどうなっちゃうのっていうことでえー、これからのイルハートの運命や怒り、ゲーム <笑>どう<笑>宣伝できた？上手にできた？<笑>うん、全然できた。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 に流忍者のポン ポ, ースポコピチャンネルではユーチューバーみたいないろんな企画動画をピーナッツくんと二人で毎日アップしています。見てててまますのンンあなたなた世界の真実わかるるるドドキキュュメメタタリリーー映像をアップしよそそんなそんなそんなったそんなったそんな っ, たんなった<笑>始まっちゃだだだねれ<笑> ポ, ンポコとピーナッツ君よかかったたらぜひ見てね。ねあおちゃん か顔のったよーちゃ顔が良すぎる。